我々はどう対処すべきお兄ちゃんまだ起きてる弱いのごめんね、こんな時間に今日のこと謝っておこうと思って泣き叫ぶどうしても外せない用事があったからお兄ちゃんに美味しいご飯作ってあげられなくって本当にごめんね、おい勲章しだな、うん、気にするよだってお兄ちゃん いつも私の晩御飯楽しみにしてくれてたんだもん誰もこんなこと言ってなかったぜ作り置きも考えたんだけれど好きせよお兄ちゃんにはやっぱり作りたての料理食べてもらいたかったから嫌だでも大丈夫明日からはちゃんと作るからね別にお兄ちゃんのこと嫌いになったとかそういうわけじゃないよ本当だよ畜生。し<笑>ょどっちかって言うと<笑>うなんでもない 本当にに何でもないからなめられたもんだなあそうだお昼のお弁当はどうだったいつもと味付けを変えてみたんだけどデジス本当ありませんそっかよかった口に合わなかったらどうしようって思ってたんだけどこれで一安心ね死ぬもうそんなの気にしなくていいよ家族なんだからやばー料理 私の取り柄ってそれくらいしかないししかかなお母さんですかそれにお兄ちゃんはいつも私の料理を美味しそうに食べてくれるんだもの私だって頑張っちゃうよ残念だったところでお兄ちゃんさっき洗濯しようとして見つけたんだけど分かこのハンカチお兄ちゃんのじゃないよね、はい、誰の赤信号ですああ分かった がするぞその時に借りたってケガは大丈夫 水平町ピー、うんうん、ちゃんそっか…さようならしたことなくてよかった。敵の無線防止火事についてちお兄ちゃんのだったんだ…ちょっともったいないことしたな。こんなことなら、血のついた部分だけ切り取ってから捨てればよかった。死ねクズ… 独り言だから非常に疑わしいなそういえば最近お兄ちゃん帰りが遅いよねはいって勉強はいあああのおとなしそうなクラスメートの人でしょ知ってる誰もこんなこと言ってなかったぜでもあの人っておとなしいっていうより暗いよね敵が見えあんないあの人と話してたらお兄ちゃんまで暗い性格になっちゃうよ まさに本望じゃないか。お兄ちゃん、昔はあたしの話ちゃんと聞いてくれてたのに、最近はあまり聞いてくれないよね。はいはいはいそれに、あたしとも遊んでくれなくなったし。はいはいはいのも、ア、は、ヤ、い、さんと一緒に行こう砲撃や！隠れろ どこと何も分かってないんんなちちゃののてかだ 外食したんだの度はでかーし、うわー 二人で全部と中部に2つ開い後ーバスの3歩付近ってたいえぇ、ー、それはよかったね<笑>あいお兄ちゃんは優しくてかっこよくてでもちょっと雰囲気に流されやすいところがあるのは分かってたお母さんですかでもお兄ちゃんはきっといつか。 絶対私の気持ちをわかってくれるって思ってたから、ずっと我慢してたんだよ。ありがとうな。それなのに、私に隠れて浮気ってどういうことない非常に疑わしいな。やっぱりあの女がいけないのね。はい。幼馴染とか言ってお兄ちゃんにすり寄ってくるけど、結局は赤の他人じゃない。はい。あんな奴にはお兄ちゃんを渡さない。 渡すもんですかおい勲章ものだなたとえ幽霊になって出てきてもまた始末すればいいんだもんねはいどういう意味ってそのままの意味に決まってるじゃないお兄ちゃんにすり寄ってくる意地汚い女どもはみんなもうこの世にいないのよよくできた 私の手嗅いでみて。了解しました。綺麗にしししてきたかららあいらいいつの匂全然しないでしょおい、勲章炎だな。うん、そうよ。今日お兄ちゃんの晩ご飯を作れなかったのは、邪魔な女を片付けてきたから。よくできた。だって、お兄ちゃんにはあんなのいらないもん。はい。お兄ちゃんのそばにあんなのがいたら、お兄ちゃんが腐っちゃうわ。はい。お兄ちゃんを守れるのは私だけ。おい、勲章炎だな。お兄ちゃん私だ クいい、はい、そ息ができない。 よりよりだ。りよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよよよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりよりでよろしいかと思いますじゃあ…私がきれいにしてあげなくちゃね…速やかに船を離れよよ